うん、あのこれは自分のことなんだけど生まれつきこ子じゃないです か, かどうしてもあの気が合う友達がいないんですよ、うん、だから俺は友達が欲しくて頑張ってるんです、うん、こういう世界があるとか信じるじゃなくて分かってもらいたくて、うん、頑張ってますこれはねあの自分が病気なんですよ これでやっぱり腎臓。そしてやっぱり、うん弱、弱く見えちゃう。そのもやっぱ、自分は好きだったんですよね、病気に。あの、うまくこう見えない世界ってあるってかるじゃないですか。私の友達が脳死になった時に、この見えない世界の人に頼んだんです。このことを私と交換してくれと。それが自分はのもの見事に病気っかりになって。うんその分 あの派手にしてごまかしているだけです上目を見せたくないです、うん、存在するしないっていうのは自分の中に分かんないですけど常に、うん、いらっしゃいます ありますありますよ病院があるかっていうのは口大いないけど自分はその形を作っています<音楽>この悪霊っていう言葉っていうのはうんそういうことを言う人もいますけど自分の場合はうんあったことも見たこともないです悪霊っていうのは ただ困ってる見えないい人がいます困ってる顔で来るから悪に見えるじゃないですかね自分ではそう思ってやってます<笑>まあ自分とこに来て自分は苦しくなります自分は耐えればいい我慢それは手応えあるもんで頑張ってますそれで 終わったらありがとうっていう言葉残してくんですよ何か知らいけどそれが自分じゃ分かるんでひたすら頑張自分だけで頑張ってます<音声>うんまあそれは努力次第かな変わるるまで頑張る これやれやば良くなるんだって、良くなるために頑張る良くなるまで頑張る変わるまで頑張る病気が治るまで頑張る。